それでは、土と敏文さんをディスコードで拍手でお迎えください。お願いします。あ、初めて大丈夫ですか。大丈夫です。はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。それでは、ロギングモジュールで始めるログ出力入門というタイトルでお話しします。よろしくお願いします。 えー、簡単に自己紹介させていただきます。堤、えー、と申します、えー。GMO ペパボという会社で、えー、データ基盤の構築と運用をしています。えー、今回の PyCon JP のグッズを販売しているすずりというサービスも GMO ペパボが運営しています。えー、グッズの公開今日までなので、えー、ぜひチェックしてみてください。 はい、えー、本日はこのような構成でお話ししていきたいと思います。まずはじめに本日のゴールとスコープについてです、えー。本日は皆さんにこちらの内容を押さえていただくことを目標にしています。まず、ロギングモジュールを利用するかどうかの判断基準を知ること、それとロギングモジュールの主な構成要素を知ること、そして最後に、 ログ出力方法や実装例を知ることの3点です。スライドにソースコードを少し載せていますが、詳細は GitHub で公開していますので、よろしければそちらも覗いてもらえると嬉しいです。続いて、スコープについてです。今回の発表ではバージョン 3.9 を対象としています。また、対象とする範囲はログの出力です。 その後のプロセスとしては、収集、蓄積、加工、分析などといったものがありますが、それらについては対象外にしています。それでは、ロギングモジュール探訪ということで、本題に入ります。今回5つのトピックをご用意しています。最初は、ロギングモジュールの概要についてです。まず、ロギングモジュールとはですが、 Python に標準で入っているモジュールで、アプリケーションやライブラリで発生したイベントを記録するための道具です。具体的には、イベントに関する5 w を記録するためのものです。イベントの例としては、このようなものが挙げられます。特定のイベントがいつ、どの処理で、どのように起きたのかが、後で追跡できるように記録します。 Python のインタラクティブモードで出力するとこんな感じです。最後に This is an error と出力できていますが、これだけだとプリントで良いのではと思った方もいらっしゃるのではないかと思います。実際にプリントでいいケースというのはあります。プログラムとログのライフタイムが短かったり、 局所的なテキスト出力、デバッグ、ちょっとした挙動の確認といったときは、プリントで十分だと思います。では、ロギングモジュールの何が便利なのかというと、こちらに挙げている点だと思います。イベントの時刻や発生箇所を記録できたり、レベルを指定できた り, できたりと、複数箇所でログを出力する場合に嬉しい機能が揃っています。 そしてこれが最大のメリットなのですが、オレンジ色の部分ですね。すべての Python モジュールがログ記録に参加できるという点です。この仕様については後ほど詳しくご紹介します。ここからはロギングモジュールの構成要素についてお話ししていきます。こちらがロギングモジュールの主要な構成要素を図にした、表したものです。 左からログ出力の命令をして、右方向に距離が進んでいく様子を示しています。主な構成要素は6つありますので、順番にお話ししていきます。まずは1つ目の丸1ですね、ロガーからお話しします。オレンジ色の枠になっている箇所です。ロガーはログを出力する主体です。 このロガーがメッセージの文字列をログレコードというオブジェクトに変換します。またハンドラーを使ってログレコードを指定した書式の文字列に変換して出力します。プロパゲートという仕組みがあるのですが、それはまた後ほどお話しします。次が丸2のレベルです。同じようにオレンジ色で囲っている部分です。ロガーだけでなく右側のハンドラーにも あります。レベルはロガーとハンドラーに設定することができます。概要図の左端でロガーエラーと吹き出しで出ている通り、ログ出力の命令をするときにメッセージのレベルを指定します。ロガーやハンドラーに設定されたレベルよりも重要度が高い場合に出力対象となります。 これがデフォルトで設定されているレベルとその出力にあたっての目安です。一番左の数字が大きくなるほど重要度が高いという仕様になっていますので、数値の大小比較で出力判定ができるようになっています。続いて、3のログレコードです。先ほどお話した通り、ログレコードはロガーがメッセージを変換した後のオブジェクトです。 メッセージ文字列だけではなく、イベントが発生したソースコードや、えー、実行環境に関するコンテキスト情報を持っています。えー、次が、04、えー、のフィルターです。これもロガーとハンドラーにあります。レベルのところで出力対象と判定されたログレコードがフィルタリングの対象になります。 ハンドラーにもフィルターがありますが、機能的には同じで、フィルタリングするタイミングが2箇所あるということです。これがフィルターのコード例です。ここではクレデンシャルフィルターというクラス名で作っていますが、そのフィルター関数の戻り値が true であるレコードがログ出力の対象になるというふうな仕様になっています。 5番目が、えー、とハンドラーです、えー。フィルターを通過したログレコードは、えー、ハンドラーに、えー、と渡されます、えー。この図ですと、ロガーに3つのハンドラーがセットされています。えー、先ほどの図です と,、えー、と、ハンドラーのところに鉛筆のアイコンがついていましたが、あのこういう筆記用具な イメージでログレコードを特定の方法書式で出力するための道具だと考えていただければいいかと思います。このハンドラーの種類をどれにするかによって出力先や出力方法を指定できます。概要図にもあった通り、1つのロガーに複数のハンドラーを設定することができます。最後がフォーマッターです。 ハンドラーのレベル判定やフィルターを通過したログレコードはフォーマッターによって特定の文字列に変換されます。タイムゾーンの指定も可能です。メッセージフォーマットのスタイルは次のページに3つあるのでご紹介します。これが3つですね。メジャーなのは一番上のパーセントで指定できるリクト形式です。 これはまた例を出しています。手のアイコンのところで、フォーマッターを作っています。で先ほどと同じように、一番下でデ i s s e s エ n ーを出力しているのですが、えっと、先ほどと違ってログの情報量が増えていることが分かるかと思います。 はい、えここまでで主な構成要素についてお話ししましたが、ここからは、えっと、そのうちの一つのロガーの性質についてお話しします。えっと、まず、ロガーは、えー、っとモジュールごとに作成するといいかと思います、えっと。ロガーイコールゲットロガーネームとすると、そのモジュールの完全就職名がそのままロガーに反映されます。 これによって、どのロガーで出力されたログかというのが分かれば、そのイベントがどこで起きたかが分かるということになりますので、とても便利だと思います。モジュールやパッケージとネーミングルールが同じということなので、ロガーも階層構造を持っています。これは、あ, のあるアプリケーションに あのリブとアップというディレクトリがあって、その下にモジュールが作成されている例だと思っていただければとあの思いますが、えーと、この例がこのままロガーの階層構造となります。そして、えー、ロガーは親子関係にもなっていて、左から右へ世代が続く形になっています。えー、例えばあの、リブロガーの子供のロガーは、ドット d b とドット u t i l の2つです。 すべてのロガーの祖先に当たるのが、オレンジ色のルートロガーという特殊なロガーです。ルートロガーはすべてのロガーの祖先で、ロギングモジュールが読み込まれたタイミングで自動生成されます。サンプルコードによくあるロギングドットエラーのような直接呼び出しは、暗黙的にルートロガーが使用されています。 この階層構造を活かしてログイベントを祖先のロガーに伝播させることができます。これがアンプロパゲートと呼ばれる仕様です。この図の例ではッ i b u t i l ロガーで出力命令をすると、root ロガーまでログレコードが伝播します。この場合ッ i b u t i l ロガーのファイルハンドラーと root ロガーのストリームハンドラーの2箇所でログの出力が行われます。 これは lib.utillogger にハンドラーが設定されていなくても同じです。lib.utillogger で出力命令をすると、ルートロガーのストリームハンドラーに伝播します。この仕組みを応用すると、ルートロガーにまとめて設定すれば、その子孫であるすべてのロガーに設定を反映することができます。 そのため、ルートロガーにデフォルト設定をして、特定のロガーだけ挙動を変えたいというときだけ、個別に設定すると手数が減って便利だと思います。このプロパゲートの仕組みですが、対象はハンドラーのみです。ロガー自体に設定されたレベルやフィルターは作用しませんので、注意が必要です。 えー、続いて、ロガーの設定とその出力までの流れについてお話ししていきます。えー、アプリケーションとライブラリでお作法が違いますので、まずはアプリケーションからお話しします。えー、設定方法は4種類ありますが、えー、と最初の3つだけご紹介します。えー、いずれかをアプリケーションのエントリーポイント付近で一度だけ行うのが良いかと思います。 1つ目がコードで直接指定する方法です。先ほどのインタラクティブモードでの例と同じように設定を1つずつ行う方法です。2つ目がベーシックコンフィグです。これを使うとルートロガーに対する基本設定を1行でスマートに行うことができるというものです。3つ目が Dict コンフィグです。 これは、所定の形式のディクトから設定を読み込むことができます。ディクトであれさえすればいいので、YAML や JSON でファイルを設定ファイルを作って、それを読み込むということができます。それがこの例です。手のアイコンのところで、YAML モジュール の, そのセーフロードで設定ファイルを読み込んで、それをディフトコンフィグに渡すということをやっています。 出力ですが、モジュールごとに、先ほどのお話した通り、ロガーを作って、ロゴを出したいところで出力関数を埋め込むというふうにすれば OK です。続いて、ライブラリでの設定と出力についてです。ライブラリでは、詳細設定をしないというのが大きなポイントになります。 ロガーの構成要素のどれを使うかの選択権は呼び出し側のアプリケーションにあります。ライブラリが決めるのはタイミングとメッセージ内容です。ライブラリで唯一設定してよいのがこのヌルハンドラーです。ヌルハンドラーは何もせず上位ロガーに電波させるという特徴があります。 アプリケーション側のルートロガーにイベントを伝播させることで、ライブラリのログをアプリケーションログの対象に加えることができるようになっています。ライブラリではこんな感じで設定、出力を行います。はい、これでロギングモジュール自体の紹介とその使い方については終わりです。 続いてそれを大手パブリッククラウドのサービスでどのように使うかについてお話ししていきます。トピックは3つあります。まず1つ目です。パブリッククラウドで提供されているパースやファースはあらかじめロギング設定がなされています。 いずれも Python のロギングモジュールを応用していますので、少し凝ったことをしようとすると、前半でお話したような知識が不可欠となりますので、そのあたりを踏まえてお話ししていきます。どのパブリッククラウドを使うにしても、この The12FactorUp というプラクティスが前提にありますので、少しだけ触れます。これははモダンンなアプリケーションとは というのを述べたものでざっくり言うとステートレスかつシェアドナッシングを施行しています9番目のファクターとしてロギングが挙げられていてログをイベントストリームとして扱うつまりローカルに吐かずに標準出力に流してそれを集めようということを述べています この前提を踏まえて AWS と GCP の具体的なサービスを見ていきたいと思います。まずは AWS です。AWS には Amazon CloudWatch Logs というログ管理サービスがあります。基本的に AWS のサービスはここにログを集約する仕組みが整えられています。そのロギング設定や出力処理の多くは隠蔽されている傾向にありますので、 利用者はあまり意識しなくて済むようになっているのが特徴だと思います。はい、AWS ラムダの例を見てみます。ZIP タイプもコンテナタイプ、イメージタイプも同じですが、ルートロガーにあらかじめラムダロガーハンドラーというカスタムハンドラーが設定されています。フォーマッターで AWS リクエスト ID を設定できるというのが特徴です。 ロガーの設定はロギングモジュールにのっとった方法でなされていますので、前半でお話しした方法を駆使すれば変更することができます。ロガーの設定を変更する場合は、こんな感じでやります。一番下の2行で、もともと設定されていたラムダロガーハンドラーのレベルとフォーマッターをここでは変更しています。 出力部分はこのようにします。この例では、下のログ の, ログのメッセージ文字列として、コンテキスト、ラムダの実行環境のコンテキストです、ね、を出力していますが、真ん中のオレンジで出ている AWS リクエスト ID が緑色で出ている、フォーマッターで指定した場所にちゃんと出ているなというのが確認できるかと思います。 はい、これはちょっと惰性なんですけど、えっと、ロギングモジュールでは物足りない方のために、ラムダパワーツールズ・パイソンというツールが公開されています。えー、個人的にはあの3つ目に書かれている、XRay トレス ID がサットログに出せるというところがいいなと思っています。はいえー、続いて、GLUE、えー、です。Spark、えー、ではなく、Python スクリプトの方の話です。 えっと、こちらにあるように、グルージョブのログは二手に分かれているのが特徴です。えー、デフォルト設定ではあの、アウトプットの方にプリントの出力結果、エラーの方に、えー、ロギングモジュールとスタックトレースが出力されるという仕様になっています。でこれはあの好みかもしれませんがあの、私はロギングモジュールでの出力結果はアウトプット側に出したい派なので、 えー、とこういう感じで、えー、と STD アウトに向けたストリームハンドラーをルートロガーにセットし直すということをやるとログがきれいに出て気持ちがいいなという感じになります。えー、続いて、えー、Google クラウドプラットフォーム GCP についてお話しします。 GCP だと、クラウドロギングというサービスでログを管理します。クラウドロギングクライアントライブラリというツールが提供されていて、これを使って Python のロギングモジュールや GCP のサービスを拡張するという仕組みになっています。ここがあの AWS とスタンスが異なるポイントだと思います。そのクライアントライブラリが Google APIs Python ロギングです。 GCP の場合、これを使わないと、クラウドロギング独自のログレベルであるセベリティを設定できませんので、ログの検索性を考えると、使わずあるをえないんじゃないかなと思います。デフォルトで出力する場合は、こんな感じです。設定部分がセットアップロギングという感じで独特なのですが、 出力部分はロギングモジュールと同じです。これで出力してみると、このスライド3枚で何とかかける量が出力されます。これが先ほどのロガードットインフォ1行分です。GCP の場合、デフォルトで十分な量が出るので、 これでいいじゃんって感じするんですけど、えっと、それでもあのレベルやあのフォーマッターをあの変更したいんだという方のためにあの方法をちょっと調べてみました。はいえっと、これまでと同じようにあのレベルやフォーマッターを作った後に、最後にえっとこれまでと違うロギングドットハンドラーズの下のセットアップロギングというのを呼んでいます。これの中身が次のスライドです。 えー、これはあのクライアントライブラリ の, あのソースコードをあの抜粋したものです。えー、ルートロガー の, あのハンドラーをクリアして、新しくハンドラーを設定するという動きになっているのが読み解けます。えー、また、の下の方であでクライアントライブラリ関連のロガーをプロパゲートオフにして、余計なログが出ないように調整しているというのも分かります。 こんな感じであのロギングモジュールの構造を知っていると、あのこうしたツールの仕様が分かって面白いんじゃないかなと思います。はいえー、参考までに、クラウドファンクションズと、えー、クラウドランの出力例というのを書いておきます。えっと、設定はあの 両, 方両サービスとも先ほどご紹介したやり方でできます。 えー、クラウドファンクションズは、えー、と出力がですね、えーとえー、とロギングモジュールとあので出力するときと大体同じような感じで出力することができます。えー、クラウドンについては、あの利用する Web フレームワーク次第かと思うんですが、えー、とここではあのフラスクを使った場合を出しています。 えー、フラスクの場合はあの、直接ロガーを呼び出すのではなく、アップドットロガードットホにゃららみたいな感じで、オサホーに従って出力するというふうになっております。はい。えー、本日のまとめに入ります。えっと、本日のゴールとして、あの冒頭で この3つを設定していました、えー、ロギングモジュールはあの書き捨てのコードでなければあの使うのは便利なんじゃないかなと私は思っています、えー、構成要素についてはあの主な要素だけではありますが、えー、概要図にまとめてまとめましたのでそちらを、ま、あの後で振り返ってみていただければと思っています、えー、出力方法と あと実装例につきましては、あのアプリケーションとあのライブラリでお作法が違うよという紹介をさせていただきました。あとはあの AWS と GCP であの思想というか、ちょっと考え方が違うというところをご紹介しました。はい。これが最後の話ですね。えっと、ちょっと抽象的なあの話になってしまうのですが、 あのこうしてあのロギングモジュールがあの使えるようになりましたというあとでですね、大切なのが、何をログに出すかという点だと思います。個人的には、のこの4つがあの大事なのではないかなと思っています。目的があの明確であること、伝えている内容が正確な事実であること、流量が適切であること、 ネ ク, ネクストアクションを促していることの4つですね。はいえー、私もあのこれらをあの意識しながらあの少しでも何かの役に立つログを出力していけたらいいなと思っています。えー、皆様の参考になる情報がありましたらあのとても嬉しいです、えー。このスライドを作るにあたって、えー、とこちらの資料を 参考とさせていただきました。熱、えー、く御礼申し上げます、えー。ちょっと早く終わってしまったんですが、えーと、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。みさん、発表ありがとうございました。ディスコードの方へちょっと見ていたんですが、えー、と質問が。 えー、上がってきてきるようです、えー、ちなみに自分が来たい質問に対して、えー、とサマーズアップリアクションをつけてください。ちょっと私の方からなんか質問なしきもっが上がってたので、ちょっと一つここで取り上げさせていただきたく思います。デフォルトだと標準エラー出力に出力されますが、標準出力に切り替えた方が良いのでしょうかっていうなんか質問が<笑>出てるんですが<笑>。 <笑>えっと、どこのあたりの話だろう<笑>えっとですね、えっ、ー、と、デ<笑>ィスコードのですね、えー、今日の2時6分ごろぐらいの、14時6分です。2 <笑>時6分。そうですね。14時6分だから、真ん中ぐらいの話かな<笑>ですね。そうですね。あれかなグルーの話かなえっ、ー、と、そうですね。多分グルーっぽい感じだと思いますね。そうですね。 あえー、とグルーで、えー、と私があの標準出力の方にログを出したいっていうあの意図としては、えっ、ー、と、あれです、えっ、ー、と、エラーの方に入ってしまうとあの、うん、デバッグのレベルのものやインフォのも の, あの、うん、っていうものもあの出てしまうので、あのそれがあのなんていうか、 エラーのログの塊の中に入り込んでいるっていうのが、あのうん、個人的に気持ちが悪いという。ああ、なるほど、なるほどですね。確かにそう考えると、確かインフォとかデバックのレベルのものがそっちの方に混ざると、ちょっと嫌ですよね。言われるとそ う, そうですね。はい、そ基本その、そこのログをウォッチしていて、うんえっと、本当に例外が発生したときに、えっとその エラーの方を見に行くみたいな感じの方が、あの、すっきりするんじゃないかなと。はい、ああ、なるほど。ノグ解析の観点だと、そうかもしれないですね。なるほどですね。あともう一個ぐらいいけるかなちょっと、なんか質問というのがあるのかしらと、ちょっと今、あ、来てますね。もう一個質問来てますね。はい。えっ、ー、と、構造化ノグとか考慮していますかデイソンそのものを出力参考良いのでしょうかっていう質問が。 えー、来ております あ, あの、いい質問というか<笑>ですね。えっと、<笑>あのですね、えっと、今回ちょっとあの収まりきらなくて、ちょっと割愛した部分なんですが、うん、えっと、GitHub の方のソースコードを見るとですね、うん、えっと、なんかその JSON でまとめて出力するみたいなコードが見つかるはずです。うん、なので、あのそういった感じで、えっと、 なんだろう、えっと、出力先によっては、あの複数 の, そのスタックプレス出すみたいな、なんか複数行にわたってログが出ちゃうみたいな時があるので、それを JSON にまとめると、すっきりしていいとか、あとは解析が楽とか、そういうのはあると思うんで、そこら辺で、まあ、書いてありますっていう、はい、お話です<笑>なるほどですね、ありがとうございます。あと1分ちょい、どうしようかな、もう1個ぐらい質問いきますか。 すあもう1個くらい聞きちゃいましたね。どうしようかな。ノ、う、グ、んえー、設計よく悩みます。情報の少なくさにビビって多く書いてしまいがち。えー、この内イでノグはは内イバネグはの良いノグだなとか、このノグはちょっとこれにいまいちだなっていう例はありますでしょうかという、うんはい、質問です。そうですね。えー、いいログだなっていうのは、あなんか、うん、読み手のことを考えてるな。 っていう感じですかねあのさっきあの最後の方のスライドで書いたあのネクストアクションを促すというかこのログが出たから次どうするっていうのが分かる感じのあのログだといいなっていうのとあとは、はい、なんかそのさっきの JSON の話みたいに構造化されているようなログの方が、うんはい、まあなんかすっきりしてるし綺麗だし読みやすいし、うん、いいなというところですね。はい、はい、なるほど あともう1分ちょっと来て、本当はもう一つあ、もう2個来てますね。来てますけど、ちょっとそろそろもう時間が押してきちゃっている感じです。どうしましょうかね。ちょっと最後、まあ、ちょっと30秒ほどですが、ちょっとなんか感想ありますでしょうか。感想。感 想, 感想です。<笑>あ、えー、っとですね、ちょっと今、ディスコード拝見してるんですけれども、はい、あのなんか。 なんかすごいリアクションをいただいてて、すごい嬉しいなって思いました。たなんか多ん、反応なんだろうなって思ってたんで、<笑>嬉しいですね。<笑>なるほどですね。ちょうどおそろそろ時間になりそうです。なるほどですね。ありがとうございます。そうだ、の GitHub の URL 後でこっちに貼ったりとか、あとスライドもここにありますので。はい。はい、ありがとうございます。 ちょうどお時間になりましたっていうところですね。はい。じゃあ、ここでお時間になりましたね。堤俊文さんの、えー、トークを終了します。発表ありがとうございました。参加者の方は、えー、ディスコードで発表者に、発表方に大きな拍手をお願いします。質問がある方、また、直接お話ししたい方は、ディスコードの Ask the Speaker の当チャンネルに移動してください。Ask the Speaker のトラックは、シャープバイコン c j p アンダーバーさんです。 スポンサーによるスペシャルブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのサンプラニーにもご参加いただけます。応募いただくと、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。というわけで、つみさんありがとうございました。ありがとうございました。はいえー、3番すいません、爆発ライドお願いします。